はいおはようございます。ラスカルでございます。今日ね、ちょっと、買いに行ったら暑すぎて、もうね、ビール飲んじゃった。もう飲んじゃった。<笑><笑> で、今日ね、何を買いに行ったかっていうと、またね、ちょっとカレーが食べたい気分になっちゃってね。<笑>インドカレーを買ってきました。もともとね、他なんか作ろうかなと思って買い物行ったんですけど、道中のね、インドカレー屋さん見たらどうしても食べたくて買っちゃいました。なんで、今からね、ちょっと料理を広げて食べていきたいと思います。よっしゃー はい、っててこことでで今こんな感じで全て並べ終わりました。うんめっちゃ頼んじゃったんだよね。<笑>でね今回頼んだカレーなんですけどまずこちらからアターシキンカレーお豆のカレーダルカレーですねマトンカレーアターパニールカレーサグカレーエビカレーですね。でナンの方も3種類頼んでおりましてまずこちらから通常のナンチーズナン こちらがムグライナンっていうデザート系のなんですね今日はねこんなラインナップになっておりますのでちょっと食べていきましょうかねはいということでそれでは早速いただきますそしたらまずはじめにこのバターチキンカレーねこんな感じバターチキンカレー結構ねトロトロになってますねシャバシャバ系珍しい気がするまず見てこれ 通常のナン超でかいじゃ<笑>そのまま食べよううん甘くてうめえうんではこのバターチキンカレーにつけてねようわうまそうこれ最高 バターも効いてるし甘みも強くてめっちゃうまいこれうん前にインドカレー食べた時に同じこと話したと思うんですけどなんかインドカレーって無性に食いたくなる時ないですかスパイスの魅力がやばいスプーン持ってきまーすスプーン持ってきやした<笑>ルーだけ食べよ チキンゴロゴロしてるうまうん食べめっちゃうめえな食べたい時に食べるインドカレー最高にうまいはい今ねなんとこちらの、えー、バターチキンカレー完食でございますではそしたらちょっとチーズナン食べてみたいんだよね うまそうめっちゃうまそうチーズ伸びるかなあーもうちょっと固まってるけどいただきますこれ何枚でも食えるわ何枚でも食える<笑>ちょっと次こちらのお豆ダルカレーですねちょっとこちらにチーズナンをつけてみましょう うんうまっ買ってないイメージだったんですけどダルカレーってさ結構ペースト状になっててルーもね濃いイメージだったんですけどこちらのお店はね多分お豆をみじん切りにしてるのか結構シャバシャバでも豆のこの繊維感っていうのかなその食感が残ってるからこれはこれでうまいな うん、はいってことで今ねダルカレーとチーズナン完食いたしました次何食べようでも一旦その前にこれ乾杯しますか<笑><笑>それでは皆さん乾杯<笑>はではちょっと次にこちらのムグライナン単体で食べてみようかな デザートなんとかそっち系らしいんですよね甘じょっぱな感じらしくていただきますあうまっこれは完全にスイーツだわうんめこちらのムグライナンはナッツとかレーズンみたいなのが入ってるわけではなくてココナッツが入ってるでココナッツも結構ね繊維状のやつでシャリシャリ言うんですよね食感がこれがね斬新 までは続いてこちらのマトンカレーをマトンにはなんでマトンカレーがねこんな感じでございます今のところ食べた3種類の中では一番粘度が濃いかないただきますうんうめえ このねマトン臭さが最高にうまい今回辛さは全部普通にしたんですけどそれでもねマトンは辛口もしくはそれ以上ぐらいの結構ね辛みが効いてますやったうん<笑>、うん、マトンカレー完食でございますうまかったそしたら続いてこれバターパニールってやつですねこんな感じ アターパニル僕はね正直このカレーが何なのかよく分かってないんですよで匂いはうまそうなんだよな今食べたカレーの中でも結構比較的甘め っ, っすねバターがめちゃめちゃ効いてるはいこちらも完食でございますそしたら続いてと。 普通のなんとこちらのサグカレーですねこちらがサグカレーでございますほうれん草を使ったカレーですねではこちらもナンにつけましてん<笑>こんな感じドロッドロ<笑>うんあうまい 今のところね食べたカレーは動物系の香りがやっぱ強いんですけどこのサグはねこのほうれん草の青臭さっていうのかなそれがちょっと際立っててまたね違う味わいでこれ何にしっかり合うんですよねうま<笑>合うなぁビール合うわこれこの独特のこの野菜の香りっていうのかなうん これがねスパイスと合わさるとすごいお酒に合うはいそしたらこちらのサギカレーも完食でございますそしたら最後ねこのエビカレーとチーズナンでいただいてみましょうかこちらのエビカレーとチーズナンをつけてうわこれ絶対うまいやつ いきますこりゃうめえわ<笑>エビとチーズが合わないわけがないうん、相性めちゃくちゃいいなこれこちら最後のカレーエビカレー完食でございます 最後のこのスイーツの名を食べていこうかなそうだ嫁さんに聞いてこようココナッツ食べるって<笑>だいぶラッピングするのにこぼれちゃったなそしたらこれが最後の一口ですね さはいということで本日も無事完食いたしましたいやーねインドカレーねうまいよね 街の至るところにあのインドカレー屋さんってあるじゃないですか。お店の前を歩くとあのいい香りがこう鼻を刺激してきてね、どうしても無償に食べたくなる時があるんですよね。でもそれが行ったし今日だったので、この食べたい欲を解消できてね、いや、めちゃめちゃ良かったでございます。ぜひね、インドカレー屋さんお近くにある方は食べたくなったらね、もう我慢をせず食べてみてください。もう幸せいっぱいになりますから。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、